私はこいつらで私の戦争を終わらせる戦争まっただ中の元の世界に戻りたいんだねよくわかりませんが私もう現実から逃げちゃダメなのかなって勝てそうかわからないなちなみに今の我々の戦力で勝つ可能性はゼロかと私気づいちゃったのかもしれません ななぜ戦わない私はクルセイダーだナオホ様と同じ私のように負けられないですあんたはそれを望んでないんじゃないかなってことだよアレクさんは後悔しているのあなたの嘘を許します嘘をつかないといった君の言葉を信じるアッセンボー劇場版異世界カルテット「アナザーワールド」異世界からは逃げられない